90秒でいろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、桃かられたら、チーズみなさんこんにちは、いおりです。顔文字です。昨日のピザ、美味しかったわね、顔文字くん。美味しかったですね。いおり先生に食べられて、僕は、ほとんど食べてないですけど、あんなにピザ食べて、ビールも飲んだら、また、太りますよ。ままだ、なんでもないです。ピザは、 とろけたチーズが、美味しいですよね。何でしたっけあの、モッツァルトみたいな。モッツァレッタね。モッツァレッタはイタリアのチーズ。日本で多い、プロセスチーズとは違う、フレッシュチーズの、一つなのよ。引きちぎる、という意味のイタリア語、モッツァレから名前がついたの。なるほど。モッツァルトは関係ないんですね。関係ないわよ。モッツァレッタは、本来、牛乳ではなくて、水流の乳で作るのよ。水流 日本では馴染みがないけどアジアやヨーロッパには水牛はいっぱいいるのよヒンドゥー教のしきたりで牛を食べないインドでも水牛は食べられているの水牛は食べてもいいんですねカオモジくんが食べ物の話ばかりするからお腹空いてきちゃったわ焼肉行こうかビールもねほんとに太りますよなんでするぜなんでもないですカオモジくんってよく見たらモッツァレッタに似てるわね食べれませんよ